はい。それでは時間になりましたので、次のセッションに移りたいと思います。秋山さんの、えー、MA と SFA、そして CMS との連携についてのコーナーです。えー、それでは秋山さんよろしくお願いします。はい。えー、皆様こんばんは。あの、私、秋山と申します。 では、私の方からですね、30分枠をいただいておりますので、MA と SFA、そしてシメスとの連携についてという形で説明をさせていただきます。まず、早速自己紹介ですね、させていただきたいと思います。はい、えっ、ー、と、私、ジェネロ株式会社の秋山正樹と申します。 えっ、ー、と、こちらの方での説明よりは次のページの方がいいと思いますので、えー、今まで私がですね、あの簡単にそのどういった経歴があるのかと、携わってきたことについてあのご紹介しますね。えー、まずですね、あの2002年まで、えー、1991年から IT バタにいます ですので、1ページ以降でも、やっぱり IT バタのこの話につながっていくわけですけれども、2003年以降はですね、国産の営業支援システムですね、こちらの本に携わりまして、11年からは国産のメイチクラウドサービス。そして13年からは、やはりこちらも国産のですね、CRM のシステムですね。 あと、ここでまあアドテックとか、あとデジタルマーケティングのまあ話もえとやっております。そして2018年からはですね、今度は国産ではなくて海外製の営業支援システムと MA ですね、まあ、それに携わり2020年からえジェネロの方で、主にこのマウティックですね、に絡んだえ仕事の方をしておりますという状況です。 で、今日のセッション概要なんですけれども、あのデジタルマーケティングをこう推進していく上で、まあ、CMS ですね、コンテンツマネジメントシステムと、セルフフォースオートメーションと、マーケティングオートメーションが、もうそれぞれサイロ化した独立システムだと、もう本当大変だと思うんですよね。でも、実際にこうシステム連携するとなると、まあ、開発が大変なのかなとか、お金も結構かかるんだろうなとか、いうふうに、 えー、そこでちょっとその二の足を踏んでおられる方がいれば、まあ今日ご紹介するですね、モジュールやプラグインを有効活用することで、まあほとんどプログラミングすることなくですね、システム連携ができるよと言ったことをですね、なるべくわかりやすくご説明したいと思ってます。で、実現したいことなんですけれども、あの今日はですね、あのフォームからのお問い合わせ内容ですね、 まあそれをですね、最終的にはですね、セールフォースでケース管理したいということです。で、この会員登録ページからですね、登録された会員情報をセールフォースでリード管理したいとか、あと、マウティックへコンタクト登録されたらセールフォースで自動エリード登録したいとか、まあいろいろ実現したいことがいっぱいあると思うんですよね。絵に表すとこのような絵になると思うんです。で、こういった連携のまあ概要図っていうところで、 えー、今日はですね、まあ、デモもですね、ご覧になっていただけるように準備を進めております。でこちらの絵をまずデモの前に簡単にご説明をしますと、あの色でですね、ちょっとその、まあ、システムがわかるようにしてるんですね。でこの水色が、まあ、Drupal と呼ばれる CMS のシステムです。で、えー、この黄色ですね、えー、これがあのマウティ i クですね。 で、この赤色が Salesforce ということですね。この3つのシステムを、まあ、いかにこの、えっと、サイロ化せずにシームレスにつなげていくかということでございます。で、この Drupal の会員登録の、まあ、フォームページから Drupal のユーザーエンティティに入り、そしてモジュールを使ってですね、まあ、この Salesforce にリードオブジェクトとしてデータ登録されたり、データ更新されたり、データが削除されたりと。 というような、まあ、この流れと、あと、ドルーパルで作成した問い合わせフォームですね、えー。そちらの方から問い合わせフォームでサブミットされると、えー、そのフォームの中に、あのー、例えば、会員も、会員登録も希望しますよというチェックボックスにチェックフラグが入ってると、あるモジュールを介して、ドルーパルのユーザーエンティティに入り、入ってっても入っていなくても、 マウティクで作成した問い合わせフォーム経由で、セールスフォースのケースオブジェクトに問い合わせ情報として蓄積されてくるというようなシステム連携になってます。で、これをですね、すべてデモすると大変なので、今日はこの赤いところのですね、えー、部分についてデモをしたいと思います。ただ、 ここの Salesforce プラグインで連携といったところは、まあ、どのようなモジュールを使って連携するんですよという感じの説明にとどめまして、実際に動きを見ていただくのは、それ以外の流れの中で、こういったモジュールを使って、こういう連携をしていけば簡単にできますよというご紹介をしていきたいと思います。はい で、登場するのが、この、えっ、ー、と、まず、フォーム画面ですね。で、こちらは、えー、この Drupal という CMS ですね。これも、えー、とアクイアさんの方で、えー、マネージドサービスとして提供されておられますし、オープンソースソフトウェアとして公開されている CMS をベースに作った、えー、これは、えーと、フォームですね。 後ほど実際の動きも見ていただきます。で、こちらの画面がですね、えー、この Drupal っていろんな、その、えっ、ー、と、モジュールが、えー、公開されてまして、えー、そのうちの一つに、あの、WebMount、WebForm マウティックモジュールっていうものがあるんですね。えー、そのモジュールを介して、 で、それで、えっ、ー、と、この Drupal で作った Web フォームと、えー、キャンペーンスタジオがあ、ごめんなさい、マウティック側の方で作った、えー、フォームですね。これをマッピングして、そして連携していくということにしています。で、なぜそんなや や, や, やこしいことを、まあ、してるのという背景をちょっとご説明しないとダメかと思いますので、ご説明しますと、 あの、結構海外製品って、あの、日本製品と違い、例えばフォームを送信する際に、一度この内容でよろしいですかっていう形で確認画面を遷移させるケースが、あの、多いんですよね。でも海外製品って、その確認画面が実はなかったりします。はい。で、実はそのマウティックもですね、 えーまあ、標準でそのフォームを作っていくと、そのようなあの、フォームを送信する前にこれでいいですかっていう確認画面が作ることができないんですね。まあ標準ですよ。標準機能としては。ですんで、そこの部分はより、えー、リッチなそのフォームで、そういったオペレーションも簡単に作れる、ドルーパルの方でフォームを作ろうというような、まあ、流れとなったわけですね。 ですので、まあ、こういう少しややこしい連携にはなるんですけれども、えー、Drupal の Web フォームと Mautic の、えー、フォームですね。これを、えー、この Web フォーム Mautic モジュールでつな、えー、げていくという仕組みを、えー、設けています。そして、この Mautic 側に渡された、えー、Drupal からの問い合わせフォームの情報が蓄積されると、 このフォームアクションというですね、機能がありまして、それで次は、セールスフォースのですね、w e b 2ーケースという機能を使いまして、でそのセールスフォースのケースオブジェクトのエンドポイントの URL と、どの項目をセールスフォースの項目、ケースオブジェクトの項目とマッピングしていくのかということを定義してつなげていくわけです。 はい。では実際にですね、ちょっと見ていただきたいと思います。はい。はい。えっ、ー、と、今ご覧になっていただいているのが、えー、これ Drupal で作っている問い合わせフォームですね。はい。お問い合わせフォームでございます。はい。ちょっとこれ非表示にしましょうね。で、えー、こちらを作っていく際に、 あの、簡単にこのサイト構築から Web フォームの機能を呼び出して作っていくことができるんですが、ここにもあるようにプレビュー画面でまあ実際にそのサブミットする前にですね、確認できるというのを間にかましてます。で、いちいちですね、これをまあ今フォームをデータ入力していくと、時間がいくらあっても足りないと思うので、テストデータをですね、ちょっと一回流しますね。 で、こちらテストボタンを押しますと、えー、このような形でテストデータが今入りましたね。はい。で、えー、ちょっとわかりやすいように、まあ、名前はですね、私の名前をちょっと入れておきますね。はい。それで、えー、実際ここでフォーム送信すると次は、このマウティック側の方の、えー、とフォームですね。 はい。えー、こちらの方に、あの、フォームの結果がこう入ってくるという形になります。で、今、お問い合わせのフォームへの結果って0件ですよね。はい。結果なしという状況になってます。はい。これが、まあ、後で連携すると結果1という形で入ってくるわけです。そして、もう一つ登場するのが、この Salesforce ですね。で、こちらはケースオブジェクトのケースですね。 ケース一覧が見れるようになっているという状況ですね。はい。で、実際にちょっと、えー、このケースには、まあ何も入っていないと、今いう状況です。じゃあ実際にですね、えー、流してみましょう。で、ここからですね、まあフォームをサブミットしますね。で、一旦このサブミットする前にプレビュー画面をクリックしますと、このような形で実際に こういう内容でフォームを送りますけどいいですかっていう形になりますので、ここでサブミットをします。はい。えー、今送られましたね。じゃあ実際に届いてるかどうかちょっと見てみましょう。で、このマウティック側の方のお問い合わせフォーム、えっ、ー、と、リロードしまして、そうすると、一件の結果を見るという形でもう入ってきましたね。今、 えー、ドルーパル側の方での問い合わせフォームの内容が、まあこのような形で入ってきましたということですね。で、次に、セールスフォース側の方も、えっ、ー、と、ケースオブジェクトの方に問い合わせとして、あ、今入ってきました。ということで、このケース番号を開くと、今の、えー、ドルーパルからの え、問い合わせフォームの情報が、Salesforce 側のケースオブジェクトの方にも入っているという形になるわけです。で、ここの仕組みなんですけれども、実際にこのサイト構築のところですね。え、こちらの方から Web フォームを呼び出して、で、それで、えっ、ー、と、今回作ってるのが、こちらのお問い合わせフォームというやつなんですけれども、 こちらのビルドですね。まあ、ここでフォーム設計をいろいろしていくわけですけれども、えー、フォームの項目を作った後に、えー、この設定っていうところでですね、はい。えー、この、えー、と e-mail the handlers っていうのがありまして、ここで、えー、実はマウティックのですね、webform マウティックモジュールっていうものを呼び出して、えー、この マウティックフォームの項目と、それから Drupal の Web フォームの項目をマッピングして定義してるんですよね。で、こうすることによって、まあ、あの、データ連携できるということになるわけです。はい。で、えっと、続いて、こちら、マウティック側の方に関しましては、こちら、フォームの送信で受けた結果 がが出てますがこのフォームの中で、えっと、編集画面で、まあ、あらかじめこのような形で、マウティック側の方もフォームの項目を定義して、で、このフォームに入ってきた情報をフォームアクションで、どこのフォームに適用するかということで、Salesforce のですね、えーケースオブ j ェ c t 側のののケーーースの HTML ジェネレーターというものでフォームを作った際に、そこに吐き出されるエンドポイントの URL ですね。それをここに定義すると。あとは、マウティックのフォーム項目と、それと、Salesforce のケースオブジェクトのどの項目をマッピングしていくかという、こういう定義をしていくと、このような形になります。と いうことですね。で、えー、少し余談ですけど、えー、CMS の Drupal 側の方には、えー、すごい数 の, あのモジュールが、えー、コントリビュートモジュールなどがありまして、まあ、今回ご紹介したのがこの Webform Matic モジュールなんですけれども、Salesforce 連携も Salesforce Suite という形のモジュールで、まあ、つなげていると。 いうことになります。この、えっ、ー、と、Salesforce モジュールを使っているところっていうのは、今日、えー、ご紹介はしてないんですが、えー、この会員情報登録が入って、Drupal ルルのユーザーエンティティに入ったら、Salesforce のリードオブジェクトにつなげるといったところは、Salesforce、え、Suite、ー、ススモジュールというものを使ったりしています。まあ、このような形で、えー、つなげていくわけですね。 これがその s a l e ー f o r c e 側の w e b 2 r リード設定でえ、Web2 ケース HTML ジェネレーターかな。まあ、それで吐き出すとこのような形で、えー、っとタグ情報とかも出てきますので、ここから先ほどのですねエンドポイント情報とか、えー、それからマウティックの Web フォームと s a l e ー f o r c e の、えー、っとケースオブジェクトのどの項目をマッピングしていくかという情報をここから読み解いていくという形になります。 ということで、えっと、今日ご紹介した連携のところで利用するモジュールというのは、まあ、こういったモジュールを Drupal 側の方で使っていきますということですね。はい。で、マウティック側の方では利用したプラグインということでいきますと、この Salesforce プラグインというのがあるんですね。 これどういうことかというと、この Salesforce プラグインというのは、えっ、ー、と、ここにですね、これマウティックの画面なんですけれども、えっ、ー、と、このプラグインですね、えー、これいろいろあるんですけど、ここに Salesforce っていうのがあります。えー、このプラグインを、えー、とクリックすると、このような画面を呼び出すことができまして、あらかじめ Salesforce 側の方に、 えー、このキャンペーンスタジオ、まあ、要はマウティックのですね、アプリケーション登録をですね、えー、事前にした上で、えー、セールスフォース側から情報として提供される、えーと、コンシューマー ID とコンシューマーシークレットをここで定義すると。で、定義して連携すれば、あとは、えっ、ー、と、リードフィールドマッピングとか、コンタクトフィールドマッピングということで、 このマウティックの項目とセールスフォースのえっの連携ですね。これをしていくことができるということです。で、特筆すべきことということでいきますと、ちょっとこちらの説明画面の方に戻りますが、このマスター連携ですね。はい。このマスター連携のところが非常に簡単にできるようになっております。 で、えー、まずですね、いつからのその、えっ、ー、と、データを連携、いつ以降のデータを連携しますかっていうこととか、あと、えー、こちらですね、Salesforce の、まあ、あの、リードオブジェクトの項目とか、マウティックのコンタクトオブジェクトの項目からですね、えっ、ー、と、どれとどれを、まあ、マッピングしますかということで、この緑色の方が、 Salesforce のリードオブジェクトの項目名がもうすでに表示されるんですね。で、こちらの赤色の方がマウティックのコンタクトオブジェクトの項目がプルダウンから選べれるようになってますので、ここで簡単に紐付けすることができるということです。あともう一つ、こちら側ですね。3つの選択肢から選択できるようになってまして、これは双方向連携なのですかと。 もしくは、えっ、ー、と、マウティックからセールスフォースへの連携ですか。そうではなくて、セールスフォースからマウティックへの連携ですか。といった形で定義ができるようになっております。あとですね、まあの、連携感覚なんですけれども、まあ、ここが気になるところですが、マウティックからセールスフォースへの連携といったところでいくと、 えー、一見変更あった場合にですね、約3分後ぐらいには変更が反映される仕組みになってますね。はい。まあこれはサーバースペックとか、あとネットワークの服装状況であるとか、まあそういったところに多分に影響する部分もあるかと思いますが、まあ低スペックのちょっと検証マシンでやったところこんな感じですね。はい。 で、次に Salesforce からマウティックへのデータ連携の間隔でいきますと、まあ、こちらは約1分後には変更が反映されるような仕組みですね。で、さらにさらに、あの Salesforce に重複、まあ要は重複データが入っていた場合の連携仕様というのも気になるところですが、 まあ特に Salesforce っていうのは営業さんが使われるまあツールでもあるので結構あのまあ重複データですねがまあ発生しやすい環境にあるのかなと思います。ですのでそのためマウティックからの連携が Salesforce のそのえっと重複データそれぞれにどのように連携されるかっていうことも確認しました。そうしますとですね えー、もし、セールフォース側の方にですね、同じメールアドレスの、えっと、リードが、まあ、2件入ってったときですね。え、これはですね、古いデータ、要は一番先に生成されたメールアドレスのリードに、まあ、紐づくというような、あの、仕様になってます。で、次に、えっと、まあ、実際に、この、 あの、古いデータの方にまあ連携されるので、まあ、新しいデータの側の方はですね、まあ、あの、生産方でですね、まあ、マージしていただければいいのかなというふうに思ったりはしております。あと、トランザクション連携もできるようになってまして、 えっ、ー、と、マウティックの方で、まあ、いろいろと MA ですから、トラッキングタグとかをですね、まあ、ページに付与したりとか、あと、メールを配信してメール開封したとか、メールクリックしたとか、アセットをダウンロードしましたよという、そういった、あの、イベントログがですね、えー、MA 側の方で、まあ、取得できるわけですが、その情報をですね、Salesforce 側の方のリードオブジェクトに対しても、 えっ、ー、と、引き渡すことができるという、えー、仕様もございます。で、えー、ここですね、アクティビティシンクに含むイベントっていうものを選べれるようになってまして、まあ、これとこれとこれとこれとこれとこ れ, とこれをつなげようかな、ということで、えー、簡単に、えー、ノーコードでつなげることができるということですね。で、この、えっ、ー、と、イベント情報連携には、 まあ、二つの方法があるんですね。で、えー、それぞれメリット、デメリットがあるんですが、タイムラインリンクという方法と、タイムラインオブジェクトという方法があります。で、えー、まあ、ちょっとここの文字だけでは分かりにくいと思うので、まずタイムラインリンクってどういうものっていうことなんですが、 これ、Salesforce 側の方のリードオブジェクトのリード状、詳細情報で、ここにあらかじめちょっと定義は必要なんですけども、カスタム項目でマウティックっていうものを作って、で、そこに、あの、マウティックのですね、情報 URL ですね。これが入ってきます。で、これをクリックすると、このマウティックの、えっと、画面がですね、 別ウィンドウで呼び出されるという。ま、こういった、あの、動線ですね。はい。え、これが、えっと、このタイムライクリンクっていうつなげ方です。で、このメリットはですね、まあ、あの、簡単なんですよね。で、えっと、Salesforce 側にカスタムオブジェクトを作成する必要がないということや、あとは Salesforce 側のデイビリソースの負担は少ないです。 でそれはなぜかというと、マウティックのえとそういったイベントのそのログ情報をですね、セールス側の方に、セールフォース側の方にあの引き渡す必要がないので、そういった面ではまあデータベース、そういったところのリソースに影響を与えるものは、タイムラインオブジェクトと比較すると低いだろうと。まあ、デメリットとしては、参照しに行く際にログイン処理が発生すると。 言ったケースですね。まあ、それが、あの、ございますので、こういった形で一旦、このログイン情報を求められるケースがございます。はい。で、次にタイムラインオブジェクトですね。え、これはですね、まあ、どういう内容かというと、こちらが、えっと、Salesforce のリードの詳細画面ですが、ここに、 もう、えっ、ー、と、キャンペーンスタディアクティビティという形で、これは命名規則は何でもいいんですが、えっ、ー、と、新たにカスタムオブジェクトを作ってですね、まあそこに、そのマウティックのイベントのトラッキング情報をどんどんどんどん渡してくるというようなやり方です。はい。で、これはですね、あの、メリットとしては、 参照しに行く際にマウティックへのログイン処理などが発生しませんということとか、もうセール e s f o とのシームレスなまあ本当に利用が可能かなと。で、デメリットとしては、タイムラインリンクに比べると設定がやっぱり多少複雑で、まあセ e フ f ース側の方にカスタムオブジェクトをわざわざこのために作る必要がありますし、連携する内容にもよりますけれども、 セールスフォース側のデイビーリソースの負担が、えー、このタイムラインリンクよりは大きいかなという状況でございます。まあ、あの、本当にね、まだまだ面白い話は尽きないんですけれども、そろそろお時間となりますので、実際ここまでの連携をする上において、実際こうまとめのところで書いたんですけれども、書いたプログラム本数は0なんですね。 はい。ですので、えっ、ー、と、今、あの、本当にこのプログラミングっていったところでですね、えー、何かこう連携プログラムを書くということは一切せずに、えー、もう既に公開されているですね、え、プラグインとか、モジュールとか、えー、そういった、あとは、マウティックが標準で持っているフォームアクションの機能を使うとか、まあそういったことをすることにより、 え非常に低コストで、しかも早く、えー、そういう、このようなシステム連携ができるといったところを、今日はご紹介させていただきました。はい、えー。私の方からはですね、以上の説明となります、えー。ご視聴の方どうもありがとうございました。はい。秋山さん、どうもありがとうございました。それでは、えー、ちょ少しだけ休憩をしてですね、 えー、っと、7時半から Q&A とパネルディスカッションのコーナーに移りたいと思います。ビートリーで皆さんあの参加していただいている方はですね、ぜひともあのチャットにも書いたんですけれども、ライブで参加していただいているのであの、お気兼ねなく、初心者の方でも結構ですので、一言コメントをいただけますと幸いです。 えー、一応ですね、我々、やっぱ、あの、質問仕込んでいるんですけれども、ぜひともですね、あの、参加してる皆さんの質問にお答えしたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。えー、それじゃあですね、えー、ちょっと休憩をし、一息一分休憩をしてスタートしたいと思います。秋山さんありがとうございました。